はい。皆様、ごきげよう。中名誉と申します。さて、もうお正月になりましたので、はい。それでは皆様、新年明けまして、おめでとうございまーす<音声>。去年の年末に、もう、 場所 の, 頃のが変化しましまたしお正月の頃に、本場の伝統的な和装をもう2着優秀しましたので、という頃は、年末年始だけて、和装を2着取っおります。ということで、本場の伝統的な和装ってどんなものなのか、 その物語の動画をご覧になりましたら、ご存 の, のようになるでしょう。はい。それでは、本日、どうぞよろしく、お願いいたします。ただいまー。よーし。 先生のめちゃ役立つメッセージをたくさん覚えましたよ。さらに、うわ、チャーチからセット袋を送っていただきました。しかも、こんなにでかいとは、サポートの限りですわ。で、鏡はどうなのでしょうか えー、嘘じゃないですか。極めて高価なのに、わざわざ新春初詣の技を送っていただいたとは、随分驚きですわ。ですので、せっかくフレンドのように高価な技をいただきましたので、はい。それでは、試着してみます。 ちなみに、赤メガネから、丸メガネに、チェンジします。うわぁ自打撃の華やかな技を着てるような時間がございます。ちょっと、ごめんなの着てる技っぽいですけど。しかも、強い技ですので、仮に、 夜の頃に、お外に出るときに、この窓をすれ違ったら、赤い色で、胸地に見えるかもしれませんし、大胸に、自己率を減らせるはずです<音>。そして、このデリケートな下手を吐いて、長時間で歩きましたら、それほど足が痛いわけではないようです。 あと、お花の飾りは、恋愛がシンボルでも、とても、頑丈なようですので、いただ、このような和装を着ておりますよ、うん。はい。ということで、クリスマス明けから、お正月の頃までの間だけで、プレゼントとして、和装2着くいただきましたので、本当に、 心より、ご感謝を込みたいですわ。もちろん、わお遊きで、お食事を過ごしていくと、もっと楽しく、自分を体験できますよ。<咳>あれ朝食も、昼食も、おせちを食べるとは、心理的な方のではないか<咳>。まあ、いや。でもね、 過去でですのではい、それでは、いただきまーす。ごちそうさまでした。さて、ちょっとお話がございます。子供あまみも言う通りに、自分の命のことで、何を食べようか、何を飲もうかと、 まだ自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は息子よりも大切ではないかということがあります。つまり、お正月の頃に新しいコーデを着たり、美味しいグルメを食べたり、 するのが、随分、素晴らしい経験ですが、個人的な考え方でございますけど、やっぱり、最初管理や、メンタルケアの方が、一番、大切なのではないかと思います。はい。それでは皆様、お喜びの心や、健康、そして、気を心を持て、楽しく、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 今年も何道、何度も、どうぞよろしく、お願い申し上げます。はい。それでは、また、次回の動画で、お会いしましょう。失礼いたします。